矢島園の矢島さんでよろしいですこちらの盆栽が小さいものが結構あるということでちょっと伺わせてもらったんですけども、はい、やっぱパッと見て小さいですね、はい、小さく作ってちゃんと盆栽としてできてるという、はい、やっぱり小さいものが好きでこだわり持ってやられてる、はい、<笑>そう<で>す<笑>ということですか、はい、ちょっとあのいくつか説明していただけるといいんですけど好きな木とかは好きな木はどっちかっいうと同のですあそうなんですねこれが これが椿です。椿。はい。あ, あ、これは同じものですか。え、は、え、い、他ではない、えー。そうですね。ああ、椿もこういう感じになるんだ。小さいものっていうのはサイクルが早いんです三四年かかれば、あのある程度できちゃう、はいはい。何十年も大きい、大きいので、何十年も作ってる間に飽きちゃうんです <笑>サイクルが短いと、そ、その分は早くできるんで。なる、まあ、楽しさも倍増するんじゃないですか、ねえー。そういう利点はあります。なるほど。はい。椿。はい。ええー、ここ並んでるのはでも、ちょうはくけいが。そうですね。全部、全部やらないと、あれですけどね。そうですよね。これは、としょいいサイズ。こういうのは、ね。た、ま、だ、今年、はい、あの大きな鉢から、この鉢に埋めたばっかりなんで。あ、そうなんですね、えー。まだこれから作るもん。 これ取り木とかするんですか。これは挿し木で作りました。え挿、ー、し木をして、ええー、四五年程度ぐらです挿、ね、し木をして、四五年、はい、で、こんなに太くなります。はい。えー、向こうの方に、えーえー。はいはい。これの、まだ。完成、ここまで行く前の。前の状態です。こっち おおすごいこういうのがあれになるんです。ああ伸ばしたとち枝えこう切るみたいなそうです形で小さく作るんだ。この辺にあのー、ある程度こう形を作っておいてこれを伸ばして後でこう切る、ね、なるほど。はい、これ先はどうするんですかまた挿し木なんですか。挿し木をする場合もあるし捨てちゃう場合も今ありま、ね、なるほどじゃあやっぱ小さいの作るのに手間は結構すごいですね。はいここに置いてあるものの半分の一がある程度製品に、はい。うん なってまして、あとは全部、あの、たるみなんです。へえ、あ、この、これも下で、あれですか、落とすってことですか。はい、ああ、ここで作るみたいな、この、この部分を作るんですよね。へえ、すごい、この大きさからあのサイズになっちゃうんですもんね。んこれは大変だ。だを作っておけば、あとは水をやれば。それほうなんです これがあの口なしあそこにあったのが口なしなんですけど、はいはい、あれがこういうふうになってなるほどここまで<笑>あれなんですよ小さくる小さくなる、はい、めちゃめちゃ可愛いですね、はい、でこれがうんもう1年あ古いものがこうなる成長が見れる、はい、あと1年作ると完成に近くなって、はいうん、実がなります 身の成りがですね、このぐらいになると傷口あそこもう蚊で見えなくなって隠れちゃうんだ、えー、と傷口はこれ、はいはい、あの結構肉巻きがいいのでこういうのもあの今年中にはある程度巻いちゃいますあ本当ですか、ね、2, 2年ぐらいそうですねそうですねああやっぱ雑木だからやっぱこう早いんですかね、はい、おこれはエゴの木エゴ 絵本赤葉の絵本ですね。いいですね。はい。あと1、2年作るとある程度見られる。なるほど。はい。えっ、ー、とこういうのは舞姫ヒって言いまして、小の細かいのを取り出したもので、はい、ミニ盆栽には向きの木なんです。ですね、はい、全部ここにあるのは全部取り切という方法で取ったもの。うんうん、あこの舞姫はい。う、え、ん、ー。 葉の関節も短いし、そうね、ミニ盆栽向きですよね。なんか結構陶器作りっぽい感じのイメージ。はい、普通の模様模様風の造形の、はい。ですよね。こんなに根、ね、が幹が、はい、いや面白い。冬になるとこれが大体なくなっちゃう。あ本当ですか。残るのは三分の一残るから残らないから、ね。へえー。だから仕込むのは大変なんです。そうですよね。はい 何年ぐらいやられてるんですか。私は三十五年ぐらい。三十五年。はい。<笑>で。親がやってて。ええ。親の親もやってましたから。あはい。じゃあここ自体はもっと。長い、うん。私はあの文家ですから。あはい。私の代で。終わっちゃいますけど。どはい、あ、そうなの。はい。いや、技術。ですね。本<笑>当、あれはあ。けやき。この部分が盆栽にすると。長いんですよ。 なるほどそれを1 0ンチぐらいにまとめようと思って、えー、これでも十分商品サイズですけどねそうなんですけどあのこの頃やってる方はすごく要求度が高いので、はい、あのそこまで1 0ンチなら1 0ンチぐらいに作り上げてないとゃないんですよなるほどこれはちりめんカズラを こはうい値うう上がり に,、はい上がりにえー、まだあの売る段階まで入ってないですけど、はい、あと何年かすれば売れるようになります何年か、はい、いや手がめちゃくちゃ混んでますねはい小さいものはやっぱり集約されてますからね、えー、手をその分かけないと良くなっていかないです、ね、なるほど、はい、これは金字といいまして小さい小さい黄色い実がなるんですけどね はい、これを商品盆栽に作ってありますあいいですこ、ね、いいこれいでねにこう黄色い実がこうつくとすごく見物盆栽としてはもう描くことのできないような樹種です。これも金図ですあ大きいものもの これがあ の, 風呂松の取りをしている最中にはい。るるるですここから根を出させていこうこういいっうううにになるすなるほどい太ってる、はい うんうんうん、こういう枝は後々のちのちには取っていくんです、はい、で小さいこういう枝を残して樹形を作っていく で, すで作ったのがあそこに並んでるようなものたちですかそうです、はい、へえ松はあの世間であんまり小さいものは作ってないので、はい、あの結構人気があってね作った方がどんどん売れちゃうんですよへえそうですね黒松の小さいの まあ、はい、商品サイズはよくありますけどね。はい、そのミニサイズ今ありますミ？ミニの。い, いやすごい。こうい う, うい。すごいですね、はい、この小ささ。十センチ以下でね作り上げるつもりでやってるんですけど、ね。なるほど。十センチ。以下七センチぐらいではじゅ十分対応できるんですよ。売れちゃうものですからもうこの時期なくなっちゃったんですけど。ちなみにここって一般の方も入れなんですか？普通の。はい一般も業者なんです。 ううん、へえ例えばこの辺だと御用松とかは見せてもらってもいいですか五葉、はい、松の小さいのいやみんな小さいんですけど、はい、これは10センチぐらいです、ね、すごいいやいいっすねかっこいい、はい、サイズ感これだもんな<笑>ありがとうございますこのサイズ感ですよ意外と心拍少ないですよねこれ大きいですもんね、はい 身拍結構ります早いですね。 皮をむいてあるとね。はいはい、両方にあの引っ張られるから太りも早いんですよ。あ、そうなんですね。へえー、こっちの皮とこっちの皮でこう。両方からこう太りますから、はいはい、太りが早いんです。細かい小さい枝で、うんうん、作ってこういう大きいのはあのシャリって言いますけど、も、は、う、い、シャリでこう作ってう。 なるほど何年目ぐらいに削るんですかここも削れてますよね、うん、これを削って最終的にあと12年で、あのー、形を作っていきますえこれもやっぱ小さく作ってくそうですねえー、これをああこの大ちなところを使わないでこうい う, こういう小さい懐のこういう小さい枝で作っていくこういうところに吹かせてへ、はい、えー、面白い めっちゃ楽しいですよ。<笑>ちなみにお値段とかはあんまり言わない方ですか、ね。別に構わないですけど。求めやすいやつとかもしあれば。これはズミって言いましても、実のなるのは。なってたのは売れちゃって、こういうのに実がなるんですよ。へーあ、ちゃんとできてますね。足元が。で、これに実がなったのは、もうすでに売れちゃってないんです。なるほど。で、これで三千円。 3, 円、はいえー、これいいいんじゃないですかが、えー、これはあのベニシタン、はい、これから秋になるとこういう実が赤 く, 赤くなって葉が紅葉して、はい、ちょっと可愛 い, いそうですよね、えー、こ, れこれで 5,000 円です五千円はい、いいじゃないですか まあの辺1位もありましたけど1位とかもやるんですか 今、はい、結構ね夏場暑いとねちょっと難しいなるほ ど, あるんですけど、えー、一位の小さいのってはあんま見たことない、はい、あそこにがあるんですけどねあミ未生なんですかあれ、うん、北海道 の, ああの、はいはいうん、船尻とあの辺から取り寄せたものええー、いいよこれで小さいのもっと小さいの作ってみようかなと一位の未生って初めて見ました、うん へえ今度は鹿沼でやってみよう。 植え替えて、うん、あのダウオン鉢1年経ってから、はい、植え替えて部門がこういう赤玉と砂を混ぜて見どころはねやっぱり雑木なんかは葉っぱがいくらかなくなった秋口から冬場が一番いいかな、うんうん、なるほど楓の小さいこういうのを作るのがやってみたいなと思いながらまだそんな技術ないというか素材もどれを買ったらいいのか分かんない。あ ものすごく細かい賞なんですよ。こ、は、こ、い、まで作るのに結構思ったよりも時間かかるんで、値段的には。思ったより高いんですよ。高いですよね。はい、<笑>年数かかりますからね。ねそうですよね。いや、でも、やっぱいいですよね。うん、全部、全部いいな。葉がやっぱ冬の方がわかりやすいですね。はい、買うにしてもね。 葉が大きいと枝が細かくならないのでうんやっぱ葉があるときに選んどいた方がいいですからやっぱりこういういいのは、ねはい、刺し木ななんんでですす根が この太さで、刺してるんです。へえ、させるんです、ねで水。水を張ってあってあ。なるほど。はい。もう少し経つと、この下から根が出てきますから。ああ、なるほど。根が入ってないから、これができるってことですね。はい、す普通なら根腐れしちゃう。そう、ってことですよね。へえ、面白い。そんなやり方あるんだ。で、頂上。そうなんでこれ、ちょっ作ったもんで。これ違、し、は、ゅ、い、 私はそこから買ってきたものなんですけど、ね。全然わかんないですね、なんか、あ、えー、これ。巻いてる、ええー、いいな。<笑>それもいいですよね。これなんかね、これから製品になってくるんですけど。うん、鶴梅もどき。鶴梅もどき。はい、あの、ね、煮物として、結構身がね、長持ちするんで。そうですね。結構値上がりとこ見ますよね。はい。値癖でね。みんな曲がってるんですよ、ね。ああ、本当だ。これを、来年あたりは、鉢にとって。 身がねすごくかわいいんですよ黄色いいやつはい黄色で中からちょっと大々色の外れてぜえ割れると、うん、この辺はだからこれこれそっか、はい、この根、ね、元取り木をしたもんですなるほどあ取り木をしたんだはいで1年目ですから取り木をしてええ本鉢で1年持ってそれからああ欲しい人いっぱいいますね<笑> 私はね、この辺に、あの生産者というか、そういうものを作ってくれている人がいっぱいいたんですはい、えと、この辺も、あの都市化が進んでね。うんうん、そういう人たち、みんな、あの駐車場の管理になっちゃった、ね。なるほど、ね、でも、我々は全部、あのう、挿し木から全部作らなくちゃいけなくなっちゃったんですよ。なるほど、はい。前は、その挿し木をしてくれているところがあって、そこから仕入れてたて。はい。ええー。 仕事増えちゃゃいましたね増えちゃう。<笑>なるほどまあその代わりあの好きなものを作れるからまあいいっていうほいいんですけど、ね、なるほどねそうです川口市はたくさんありますもんね盆栽そうですね僕は大宮から来たんですけどあそうですかうん。大宮もえっと盆栽町ってあるから有名ですけどそうです。まあ盆栽園自体五個ぐらいしかないんで五、はい、個六個しかないんで、はいはい、そうですね そう考えると川口の方が多いんですよねはい。<笑>そこは立派なものがねそうですねちょっとジャンルが違うというか、はい、なるほど非常に面白かったですありがとうございますいい歯抜き、えー、これをやると内側をやって作ったものがこういうものですあ 一旦これをやらないとどうしても商品の場合としっかりした小さくてまとまったものができないんですよなるほど初めて知ったこうやって内側から出やすいとはい懐に出たらそこまであの来年再来年ですから来年切っちゃうとちょっと優先が落ちちゃうので再来年ですね再来年これ結構メジャーなんですかこのやり方ってじゃないですよね<笑>僕あんま聞いたことない、うん、そうです歯抜きはいあっ五葉松だけですか そうでクロマツは芽切りっていう酸味そうですよねえー、こういうのは葉っぱがちょっと大きいとかちょっと間延びしちゃって、はいはい、あの大きくなりすぎちゃったとかありますよねそういうものをちょっと力をその前の年に力をつけてそれでこういうふうに葉を抜くんですよああそうすると懐から抜くんですいや知らなかった ちょっとだから、危ないというのは、あの、受精が落ちやすくなっちゃうとかですか。うん、あのー、間違えれば枯れちゃう。<笑>なるほど。<笑>うん、そう、タイミングが重要なんですか。タイミングもそうだし、追い込みの時も大事だし。うん、あの、受精がないものを、葉っぱ取っちゃったら枯れちゃうし。ええーうん、その辺、だから、あの、愛好者にあんまり、あの、お勧すすめできない。なるほど。しっかりじゃ、こうついてる。うん 手をかけれる人の方がやったほうがいい。そうですね。ある程度熟練。した人でないと。ええー。いやー。ちょっと、僕はじゃあやめといたほうがいいかな。<笑><笑>ありがとうございます。いえいえ